どうもこんばんはドレスコーズの島良平ですそしてお二人、はい、ゲストでいますか東京スカパラダイスオーケストラのギターの加藤隆ですはい東京スカパラダイスオーケストラドラムをやってますも定期一ですで今ちょうど、えー、お二人が参加していただいた三、うんえー、曲ですね今回のアルバムのうちの三曲が、はい、今無事録音終了、ね、今回のアルバムはすごいコンセプトですねそうなんですよコンセプトもちょっとあのでっかい 壮大なな感じにっってしまったんですけど、えー、みんな聞いてたぶんびっくりするような、うんうんはい、そうだ ね, ねあのー、楽器の用い方も確かに独特だし、うんうん、そうだね、うん、そして我々が呼ばれた意味合いも、うんうん、は い, はい、はい、聞いていただければわかる内容にもなってます、うんうんうんうん、3曲ともものすごいこう色がものすごい色があってあ そ, う、ねうん、それぞれ。うん これすっごいアルバムになる す,、ね、すごいんですよ他の曲ももうねえことですけどやっぱりこうまあねっお二人と一緒にできるならこの曲っていうのがあのこの3曲だったので、うん、やっぱり思い入れ強い3曲なんですけど、うんうん、い や,、ね、本当にいやもうでもファンの人も初めて聞く人も本当にねどぎも抜かれると思うよすっごいこれは楽しみうんそうですね 僕らスカパラで和歌山に行った時にね、はいうんうん、和歌山 2days の初日終わって、うん、あの2日目の前にホテルに、うん、あの帰る時にタクシーに乗ったんですけど、うん、タクシーの中でなんかやたら音楽に詳しい運転手さんがいて、うんうん、おじさんなの に,、ねに、僕はねたまたまあのクリップハイ プ, プ, プの尾崎君の話をしてたんですよ、うん、後ろのほうんうん、そしたらそれで尾崎君って言ったらああ いいですよねクリープハイプみたいな運転手さんがおお、まあ、結構お年はもうねおおほうほうほうで大、ね、崎ってあそうか豊かさんじゃなくていろんなね大崎を意電的にはね大、ねうんうん、崎君のこと知ってるんだと思ってびっくりした「お父さんあのすごい音楽お詳しいですね」って言って言ったんですよ、うん、したらあの「うちの息子バンドやってるんですけどあ、はい、まあまあよ、まあ、はある話じゃないですか、まあ、そこまでが、はい、なるほど」つったら「あのー」 あったらあの本、ー、当とケガのマリーズっていうのは ち, ょっと<笑>ちょっと待ってっと<笑><笑><笑>あのえー、ってってドレス構図っていうのもやってますね今、うん、いやいやいや僕であのタクシーの標識をパッて見てたら「島」って書いてあっ<笑>顔こうき込んだりとかして<笑>顔一緒や、ね、<笑><笑>顔一緒やん、ね、<笑>ほんで大騒ぎになってホテルの前でスカパラのメンバーでみんなねみんな、ね、で全然お父さん 到ちょちょちょちょちょちょ<笑>みたいなお父さん囲んで写真撮ったんですよ、ね、そうそう そ, うでそれをしまくにお父さんと今遭遇してや<笑>ここに後でその写真出しましてね<笑>このこあと、うん、でここにね そ, そしたらしまくからの返信が俺より先にスカパラの真ん中に入りやが<笑><笑> えー、ちゃんが、はい。あ、最近そのバックバンドで出る、うんうん、ツアーの、はい、えー、っとそのクワトロのそうです対バンがドレスポーズ。そうですそうです。渋谷のクアトロで、はい、そう。すっごい思い出した。七、はい、月だよ。そ う, そうです、ね、えーうん、あの時四人編成だったかな。僕らはまだ四人で、うん、そうですそうです。僕らも四人で、はい、でなんか対バン で,、うん で, でうんえー、結構あれですね。島君のこともちろん、はい、あの毛皮のマリーズの頃から知ってて、もちろん。 で面白いなと思ってたんだけど、うん、ちょっとやっぱ怖いなっていう印象はあ、えー、めちゃめち ゃ,、ね、めちゃめちゃ な, んじゃないですかやっぱ身長も大きいし、はい、かなりこうなんかロ ッ, クロック感がね、うん、やっぱりこう、うんうんうん、ガツッと出てるので浅井さんのバンドと対バンだっていう時にあこれちょっとなんかいんじゃないか、うん、であんまり喋んない人なのかなと思ってた。 は い, は い, はい、はい、そうだよね世間的にはそうかもしれないだからもうそしたら楽 屋,、ね、楽屋ですごく気さくに話しかけてくれて、はい、いやそんなそれで。フィッシュマンズの話とか も, も、はい、多分そうなんそうだね懐かしい、えー、もうえもう本当に5年以上前だよねそうですね、うん、その後、なんか そうだな2人で、はい、あの居酒屋さんのカウンターでこう、うん、ーしっこり飲んだこともあったりとかして、うんうんね、音楽の話結構がっつりした記憶がります ね, ねうん金様もねご飯行ってあの あ,、うんあのーえー、あれはね、うん、あっ割と宍戸さんが、ね、一緒にそ う, うそうなんですという感じの可愛がっていただいててでもねいつかちゃんとこう。 音楽も一緒に作れたらなずっと話してくれ て, てね叶いました、ね、とにかく渾身の一作です、うん、今回これはいいと思います本当にすごいアルバムになると思う、うん、もう全もう作詞作曲家生命の全部をぶち込んだ、うんはい、渾身の一作お期待ください楽しみます